こんな感じ。今日はお酒メインのお買い物をしてきました。ちょっと今ご飯のお皿を受けたから準備する。ど<笑>うこそ。ここにある白髪。をあれどこ行っちゃった？着たいのに短くて抜けなかった。<笑>開いた。これ見える？見えるわけないよ、ね。 短いんだ。<笑>バイバイ。お、う、い、ん、しい。暑いかな。暑くないかな。 う、hmm. ん 汁がすごい。わかる？ほら。おお。わかるかな？映ってるこの汁。ほら。もう行っていいと思う。行くよ。うん。 なさ、ロンコを3つぐらいいいででもっったちゃ<笑><笑>はハイボールの、はい、節約中です<笑>どういうことだろう 間違えた間違えた。間違えた バーベキューじゃないですけどあった取っといた取っといたやつがあるよ今日はこれ乾杯 今日は作り置き置いてる。あれ。あるわ。なんかさ、お腹が減っちゃうんだよね。それ飲むとお腹減るからさ、用意しといたんだ。 乾杯しよう。乾杯うふう。なんかさ、外でさ、最近全然飲んでないから、やっぱなんか。うん。うん。野菜はいくらでも食べて。 せんかくさは節約してるのになんか浪費した気がするの。<笑> あるかもしれない。うん。なんか。豆もやしも。味付け失敗した。全然味しない。けど豆もやしってなんか食感が美味しい。 うん。<音楽><音楽><音楽>